I'm a real six cobra, rap is in the six city. Yeah, 熱源 remix. 行けてる音楽はいつもローカルから。 フットもネームも SIX6 の目のサイフルニューマイフェイス Represent6 りの超ノリノリ e a l s i 6交代以後お見知り大きい未完成な完成磨き上げる完成蔓延するワクたちに安寧の安全不安定だからこそ格別のサクセス SIXCT から3000と3000チャカバーマンはじめちゃんの鼓膜にマーキング この足でター ン, ン誰もが思いつく正解は不正解繊細なトラックに紛れ込む迷彩限界などつゆ知らずステンハイ停滞はせずに書き殴る生活何のためにやってるのか s a y w o 好きだからやる単純明快狂わされた j j j i 歌える音楽に再敬礼走り出す幾千の目でビッグアップよ見つけ出す先天性思うだけでかなわないと知る記されたルールと揃った基準群れの中で俺が座る椅子ルーツでクールなのが俺らの基準 Yah Play get the house motherfucking on the time ソウルはマインドよりもオーバーサイズスキルで立ちきるボーダーライマやリスナー立ちブローやマイ街、yeah, の町からちまち h 気放ち出し味わい足りない箇所を書き足し飽き飽きしてる my life イ、hey、文字より目合わす face to face 南魚沼から別名熱源熱源熱源 What's up? 上すぐ近くにある近みがある Hell yeah! ヘルイェー熱、現熱源はスーキキンザドは今開くヘルイェー熱、a 熱源はスーマイフット 6CT ヘルイェー熱、現熱源はスー感じるより響き渡るヘル e ェー熱、現熱源はスーなど沈むゆえのリリシズム Hell,、yeah